トトン岩宿崩しやばいみんな、出口へ走れ 予感はしていただが信じたくはなかった俺の予想は外れていてほしかったなぜならお前はあの時英雄になったはずだろう時は第三次任界大戦 老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へとかけてゆく時代傷つけ傷つき奪い奪われどこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた彼らもまた 戦果をめぐり命をかける忍びであっただからなんで簡単に遅刻するんだ忍びの掟にもあるでしょ時間は厳守すべしってだいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ決まりだルールだお前はそればっかりだな少しは慈悲の心ってもんがないのかよ ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされるそれくらいお前も知ってんでしょまあまあまあまあ二人ともやめなよ同じチームなんだからさ凛は甘いんだよおびとに今日は俺にとっても大切な日なんだからさあへへそそうだよねあなんだっけ<笑>じゃあその話をしながら目的地に進もうか そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよねそこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから何せ木ノ葉も今や未曾有の戦力不足だからねっていうかオビトこの前ちゃんと話したでしょカカシにプレゼントあげようってとっくに私は医療パックをあげたし先生だってうん この特中区内をあげたよ俺とお揃いのものだけどそれでオビトは悪り忘れてたええー、まお前のプレゼントなんて期待してなかったけどどうせろくなもんじゃないし役に立たないもんもらっても荷物になるあ あ, あもう喧嘩しないさて 今回の任務について説明をするよまず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるねはいかなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だってだから迅速に彼らの動きを止める必要があるそこで今回の任務は彼らの懐に潜入し物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること 敵の支援機能を分断すするってことですね先生は俺は前線で直接敵を叩く君たちの陽道にもなるからねとりあえず今日はカカシが隊長ね国境までは一緒に同行するけどそこから分かれてミッションスタートだよはい気づかれたか大した奴らだ 気をつけなねみんな敵は20はいるおそらく影分身の術だけどね俺が突っ込みます援護してください焦っちゃダメだかかしやっぱり君がバックアップしなさい先生あなたが言ったんです今日は俺が隊長だとチームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生俺たちはカカシのフォローだよ しいと《思った以上にやりやがる!》 ガキ不正という認識を改める必要があるな。 あの忍びをなめぬが 援軍はないみたいだねかかしの疲労も大きいひとまずここから交代して陣を取ろうだ大丈夫です何が大丈夫だお前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ臆病風邪に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよべ別にそんなんじゃねえよ今回はあれだちょっと腹が痛かっただけだ次はちゃんとやってやら 口を開けば言い訳ばかりだね、お前はいい加減にしなさい2人とも君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならないでも今の君たちはバラバラのままかかし確かにルールやおきては大切だがそれだけが全てじゃないよ教えたろ状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もあるオビト 君は忍びとしての覚悟ができていない心が弱いままだだから敵を前に恐怖心が先行してしまう俺は君たちを信頼している君たちだけで任務を成功させることができるとけど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する別れる前に言っておくよ忍びにとって何より大切なのは チーームワークだよいいね胸中は渦巻いていた正しきは何なのかまだはっきりとは見えずそれでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ少年たちは懸命に走っていた かここからは二手に分みんな頑張るんだよ三トと離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した時に対立しそれでも協調し彼らは進み果たして数日後 ついに目的地の目前まで到達した敵地を進む三人ただならぬ緊張感が張り詰めるそんな中それは起こった<笑><笑>リンこいつは預からせてもらう。 ンに何をした安心しろただ眠っているだけだこいつはいろいろと使えそうなんでなディーンを返せ<笑>カカシすぐに追いかけるぞおいカカシカカシ二人でこのまま任務を続行する な, なんだと お前何言ってんのか自分で分かってんのかああ凛は凛はどうすんだよ凛は後回しだ敵はこっちの作戦を知りたがってるすぐに殺されることはないそれより問題はこっちの作戦が知れることだ忍びなら任務遂行が絶対それが掟だ掟だ今はそんなことより大切なことがあるんだろう凛は何だ 同じ班の仲間だろう俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれたずっと俺たちを支えてくれた大切な大切な仲間だろうがそれがンの任務でもあったもういいお前と俺とは元から水と油だこれ以上話しても時間の無駄だ お前は何も分かっちゃいない掟を破った奴がどうなるか確かに、忍びの世界で、ルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴は、それ以上のクズだ俺は、リンを助けに行く の中で術を解きなき俺たちを倒さねえとなえっだがそんなことお前にはできはしないっっ俺が必ずお前一人で大したこと しかしどこに悪としてもどうにもならないものが今のお前がまさにそうだハ<笑>お前の命はこッで終わる。さッハッハッハッハがハッハッハッハッハッハッハッハッハ もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないかつぼしかやがり考えの行動のガキだな、ね、お前はこの俺が貴様の時に人気を出しているどうやらお前を過小評価していたようだな 遊びはその辺でやめとけよああ忍法迷彩隠れの術 死ねえカカシどうしてここにまあお前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、大イ俺もやる。 ここからは俺がメインで行くバックアップ頼むよオビト行くぞリンは無事なのかリンは現実にかかってしまったんだだからなぜ俺たちが殺さないといけないってわけだ状況は単純だろう し<ス><ス><ス><ス><ス><ス>しかしコナーは随分とストレブなのなおいていななならみたいなを洗浄に子供であろうと実力があれば一戦に投入されるのは忍びとして当然だ。 探スこのとだ 学、うんね、い, い, いね ここは俺が蹴りつけてやるぜ。 クルガキやっぱ手ごわいな。 じゃないそれよりも気を抜くなよオビトかえってこの状況は使える俺が二人をやる俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけどあの言葉だけは口先だけにしたくないんだ い, どいけるよけ気に食わねえな。 助けに来たぞリン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めるのが少し早いんじゃねえの。このはの鍵だ。ドトン、岩宿崩し。やばい。みんな出口へ走れ。 大丈夫か からお前の言う通りに一緒にリーを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ何が隊長だ何が上人だそういや忘れてたぜ俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったなかし何がいいか 何安心しろ役に立たない余計なもんじゃないこの俺の車輪ガンをやるからよ里のやつらがなんて言おうとお前は立派な上人だそれが俺の気持ちだ 受け取ってくれ<笑>俺はもう死ぬけどお前の目になってこれから先を見てやるからよ。 早く捕まれ 頼めてくくやるぞ 気がついいたたみたいだね先生どうしてこの区内の呪式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよじゃあ敵は俺が全員倒したよりはりはどこなんです間に合わなくてすまなかったかかし話は全部。 リンから聞いたよ第三次任界大戦その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結したそして同時に名だたる英雄たち語り継がれる伝説を残した カンナビ教の戦いその日この葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた一人はその名を慰霊碑に刻み一人は後にシャリンガンのカかしと呼ばれ他国にまでその有名をとどらかせるのであるしかし 時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている